闇、ま、に舞い上がる船を悲痛な叫び逃げ惑う人々を真っ赤に燃え上がる船な